電車は海藻海藻電車です。4番線19号、時が閉まります。ご注意ください。ひらかたしひらかです。お店の物語をお聞きください。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 1番線の列車は特急出町上部行きです次の停車駅は ごめんなさい。